おっすやばいやばいやばいやばい。恥ずかしいな、なんか。あー気になる。ちょっと曲がってる。おっす太郎です。皆さん、こんにちは。TikTok で僕を知ってくれた人、ありがとう。見てくれて。ということでね、僕のチャンネルはね、基本的に美容チャンネルなので、美容に関することをね、話していけたらなと思います。えっと、今回なんですけれども、ニキビ治療を病院で1年くらいやってるんですけど、 昔と比べたらね、だいぶボコボコも減ったし、赤みも減って、もう人前にもね、さらせるような。 自信になったんですよ。自分に自信がついたというか。だからね、TikTok で自分の顔もね、出せるようになったし。まあ、昔だったらね、もう肌が汚い時の自分は、あの誰にも相手されないからっていう、ネガティブなマインド、心になってたんだけど、今はね、ちょっとだけ肌が綺麗になったことで自信がついて、まあ、こんな風にね、このカメラに向かって一人でヘラヘラ笑ってるくらいになったんだけど、病院でやるフラクショナルレーザーだったりとか、その病院の治療って結構値段が高いじゃないですか。ね。 ダーマペンとか病院で1回やるとと万円とかで、実際その自分で機材を買ってアメリカとかから輸入して1万円くらいで買って自分でやることもできるんよその何回も針だけ交換すればダーマペンセルフダーマペンをやってる人に言いたいことっていうかこれは病院治療病院関係者というかそういう方に聞いたんですけれどもセルフダーマペンはもう 肌を殺してててるのと一緒って言われて自分もセルフダーマペンを持っててこのニキビのとこに使ったことはなくてなんかハゲ治療の時に育毛剤を使ってあのデコの毛を増やすみたいな時にこの育毛剤をより奥に浸透させるためにダーマペンを使ったみたいな感じなんだけど。 基本的にダーマペンは病院でしかやってなくてで、セルフダーマペンのデメリットというかなんか、まあそもそも病院とかだと、その、やる前の準備その、治療をその後のケアまでちゃんとやってくれるから肌がね、綺麗になるためのサイクルもちゃんと作ってくれてできるんだけど、あの、個人でやるってなると、ちゃんとした知識ちゃんとした知識がないとダメなんですよ。例えば、針のダーマペンの針の刺す角度だったりによってそのニキビ跡がね、めっちゃ 悪くなっっちゃたたり、り化したりとか、もあるしそのね、色素沈着が残ったり後々そばかすみたいになっちゃったりとかあるしそのやった後のケアちゃんとしたいい導入剤みたいなちゃんとしたケアもちゃんとしないともう肌自体がボロボロになってしまうというお話を聞いてわしゃーセルフダまテンんできねえなって思いました。はい。ななのでね、んか、 セルフダーマペンに興味があるっていう人は、まあ、実際のところセルフダーマペンをやって綺麗になったって人がほとんどだからあんまりね自分がその失敗したとかいう立場じゃなくてどちゃこちゃ言うのはあれだけどそのーやっぱね関係者から聞いたってなるとちょっと怖いよねっていう話ですはいでもね最近もねなんか肌綺麗にななないいすねみたいなコメントくるんだけどそれはね、あのー、見てなさすぎ。 俺のなんかめっちゃ昔の動画と見てなさすぎ比べてなさすぎ<笑>だいぶ綺麗になったからごめんねごめんねシートやめてシートシートやめてねっていうことで落ち着きないんですけどまあそんな感じでねセルフダーマペンやってる人に言いたかったことはそれだけですちゃんとねやるならケアもちゃんとやってくださいまあ自分はちょっとできないですけどということでコロナ対策に気をつけて太郎でしたバイバイ